平成28年7月30日、阿蘇市一宮町宮寺の門前町商店街で門前祭が行われ多くの人たちが訪れてにぎわいました門前祭はこれまで中町商店街が開催してきた金曜夜市を4年前から呼び方を門前祭に変えて開催今年からは一般社団法人 麻生門前町商店街振興協会が開催したものですステージではバッテンジョージさんの司会でカラオケ大会やにわかなどがあり観客の笑いを誘っていました会場にはたこ焼きや生ビール焼肉など地元商店街の人たちによる露店が並び家族連れなど大勢の市民や観光客たちが訪れて食べたり飲んだりしていました 最後に門前祭恒例となっているテレビや旅行券ガソリン1000リットル軽トラックなど豪華賞品が当たるナンバーズ抽選会があり当選番号が告げられ豪華賞品が当たると大喜びで商品を受け取っていました特賞の軽トラックは地元の主婦に当たり主催者から軽トラックのゴールドキーが手渡されると 軽トラックは農業に使いますと満面の笑顔で答えていました。